が光となり弾ける笑顔爽やかな踊りを表現し会場のお客様に最高の輝きを届けますそれでは踊っていただきましょうコカ・コーラ札幌国際大学の皆さんです コカ BOOM!、Uh -huh.